みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。本日はこちら、楽天という音楽理論の参考書を使って音楽理論の話をさせていただきたいんですけれども、えー、非常にゆるく、非常にゆるく、もう雑談に近いような、雑学に近いようなゆるさで、えー、この楽天の音楽理論の話をさせていただこうかなと思います。ゆるく楽天という感じでしょうか。ゆるい楽天。 あのなんか、濃度を取ったりとかしなくてもいいです。あの普通にこのトイレに入っている間と か, なんかこう、通勤・通学の間とか、歯磨きしながらとか、なんかこうベッドで寝転がりながらとか、まあ、そんな感じで、ながらな感じでゆるく見ていただけるとうれしいなという、ゆるい楽天でございます。本当にもう雑談に近い感じでゆるくいきますので、砕いていきますので、本当の方法を楽しんでいただければなという感じです。一応、まあ、参考にさせていただくテキストとしては、こちら。音楽の友社さん。 の新奏版楽天、えーと。黄色いカバーがついている本になるんですけれども、興味があったらお求めいただいてもよいかと思います。でも、別になくても全然大丈夫です。そんな感じで気軽に音楽理論を楽しんでいきましょうということでございます。うわー、音楽理論楽しむぜイェーイはい、ゆるい楽天スタート本日お話しさせていただきますのは、音の種類という話と、楽音の3要素。 学音って何やねんという話はちょっと置いておいてください。<笑>学音の3要素。そして3つ目、倍音。こんなお話をさせていただこうかなと思います。わくわくするぜ倍音ってなんだろうな楽音ってなんだろうな<笑>音の種類。いきます。<笑>一番音の種類。 音というのは基本的にその空気の振動なわけですよ。えー、今、僕がしゃべっているこの声も、僕 の, この声帯が、ね、こうブロブロブロブロという感じで、この空気を振動させて、そのブロブロブロというのがそのビデオカメラに行って、ビデオカメラからみなさんのパソコンに行って、もしくはスマートフォンに行って、そのスピーカーからブロブロブロッとって、みなさんの耳に届いているわけなんですが、えー、僕のブロブロブロッと届いておりますでしょうか。まあ、そんな感じで空気の振動なわけです。それで、この空気の振動が音なわけですけれども、まあ、世の中にはいろんな。 音があるわけですよね。いろんな楽器もあれば、いろんな声質もありますし、えー、いろんな機械音だったりとか、楽器の音とか、なんかぶつかる音とか、まあ、いろんな車の音とか、バイクの音とか、エンジン音とか、もうすっごいいろんな音があります。それで、その空気の振動をとりあえず3種類に分けようぜと楽天さんはおっしゃっているので、えー、ちょっと紹介させていただきましょう。音の種類には3種類ございますと、ね。ほうほうほう 音の種類。というか、3種類しかないのかよという話ですけれども、そんだけでいいのという感じはちょっとしなくもないんですが、ちょっと順番にいきたいと思います。1、純音。2、楽音。3、騒音。この3つでございます。純音、楽音、騒音。 えー、ちょっと順番に読んでみます。読んでみます。<咳>ます<咳>いくぜいくぜああ重音、単振動だけによるもので、倍音を含まない。順音、単振動だけによるもので、倍音を含まない。例、ラジオの時報の音、音差の音。過去、普通の楽器からはほとんど出ない。過去閉じる、丸。 えー、そんな感じでございます、まあ。よくわかんないですけれども、平たく言うと倍音というものがあるらしいと。倍音というものがあるらしい。なんか聞いたことあるけれどもよくわかんない。まあいっ、いいか。とにかくその順音というのはその倍音を含まない音。ほとんどの楽器からはまず出ないそうです。普通の楽器からはほとんど出ない。ほーんそれで、ラジオの時報の音。ピッピッピッポーンというやつですね。あれは順音だそうです。それで、あと音差。あのなんかこの あのヤマハのマーク の, あのピンクーってやつ、440Hz の。あれも純音らしいです。まあ、ちょっとここでは、あの音差の音も実はちょっと倍音を含むとか、そういう細かい突っ込ミはなしにして、純、まあ、音というものがあって、時方の音だったりとか、音差の音だったりとかすると。まあ、倍音を含まないというカテゴリーなわけですね。<笑>次に行ってみましょう。2: <笑>楽音。純音ではないが、規則性のある振動の持続によるもの。 普通はいくつもの倍音を含んでいる。例旋律を演奏できる楽器、過去声を含む過去とじじゅを普通に演奏して出る音の大部分のものとのことです。まあ、なんかよくわからないですけれども、まあ、平たく言うと倍音を含んでろ!」とか楽音と思ってよさそうです。倍音を含まない。こっちは含む。まあ、そんな複くりって感じですかね。<笑>で、3つ目、騒音いってみましょう。騒音。3、騒音。 不足性を認め難い振動によるもの、および非常に短時間でその性質をはっきりと近くできないもの。例打楽器やピアノの弦を打った瞬間の音、物のぶつかる音、物の壊れる音、声のシーンとのことです、えー。ギターに例えて言いましょう。ギターピックを持っ て, こうベーンって弦を弾きますよね。指でベーンって弾くときもありますけれども、何かしらの方法で弦をベーンと弾くわけです。で イメージとして、そのベーンと弾いた瞬間が一番音量が大きくて、そこから急激にグワッと下がって、この持続音、要因が残る。こんな感じになっているんです。ピッキングをした瞬間がめっちゃ音量が高いんです。それで、この間はすげえ一瞬でもう何千分の1秒という感じなんですよ。何千分の1秒ちょっとそれは細かすぎだな。でも、まあ、あ千分の2秒とか、そのぐらいの勢いです。1秒千分割して2秒ぐらい。 なんかとんでもなく短いというのがわかるかと思います。それで、その間のこのちょっとした短いもの、もう短すぎても規則性のある振動を、ね、記録できないものに関しては、騒音と呼ぼうという感じなわけです。ギターだったらピッキングした瞬間ということですね。それで、この余韻の部分。じゃあ、これはなんやねんという話になると、これこそが楽音なわけです。ピアノだったら鍵盤を押して、ハンマーが弦をこダーンってやるじゃないですか。こダーンとつっ て, ってこうで。鍵盤を押してこう、ーンってってバーンとつって、バーンとてした瞬間にがこれ。 それで、そのあとがこれ、えー、と楽音と い, うわけで<笑>というわけです。バイオリンとかだと、ね、あの弦をこう、ね、バーンとやったりとかしないから、ちょっと騒音があんまりない楽器になってしまうんですが、まあ、基本的にはこういう騒音と楽音の組み合わせで音楽というのはできていると思って、問題なさそうです。<笑>では、では、では。順音というのはそのほとんどの楽器からまず出ないって書いてあったじゃないですか。じゃあ、楽音と騒音の2つだけって話にちょっとなりますよね。おいおい、待てよと。 世の中にギターもあるし、ベースもあるし、バイオリンもチェロもあるし、ピアノもあるし、ドラムだってあるし、ティンパリだってティンパレスだっ て, ってもう い, ろいろいろな楽器があるぜ。そんなものが全部楽音と騒音って、そんな2つの要素だけでカテゴライズしてしまってもいい と, いいと思っているのか、お前はって思 い, ますよ、ね、思いますよね。思いましたよね。そんな方に向けて、この楽音をまたちょっとアナライズしていく必要があるわけでございます。楽音。 それが次にお話しさせていただく楽音の3要素というお話でございます。楽音の3要素。<笑>楽音の3要素、うん、なんかいろいろ要素があるらしいです。<笑>ふむふむふむあ。ちなみに、ちょっとその前に余談。あのさっき騒音と言いましたけれども、この層は体操の層みたいな感じのこっちの層でございまして、やかましい層ではないので、お気をつけくださいませ。 これは、聞きたくないというノイズの騒音ですあの。こっちはそういうノイズではなく、単純にその楽天の中の言葉としての騒音ですので、ちょっとお気をつけください。ちょっとこれは余談でございます。はい。そうですね。楽音の3要素。<笑>こちら、行ってみましょう。楽音をキャラクターづけるための要素は3つある。<笑>なるほど。順番に行ってみましょう。1つ目、高さ。まあ 速さというか、これは速さと思ってください。速さです。速さ。速さです。それで、その次、強さ。ストローンク強さというか、大きさと思ってください。大きさです。どっちかというと。あどっちかというとといったら、この本を否定することになるからやめよう。大きさとも取れます。えー、と音質。でも、これ、どっちかというとあの、形と思ってください。あのこれ形、形、形のほうがいい。 というと、ちょっと語弊があるから、形と思うと、えー、なんかいいことがあるかもしれません、えー。そんな感じです。高さ、強さ、強さ。<笑>高さ、強さ。高, 高し、強しあおあ、うん。高し、うん。そんな感じの3つの要素があるわけでございます。順番にいってみましょう。1、高さ。振動の速さによって定まる。速ければ高く、遅ければ低く感じられる。通常、1秒間の振動数をヘルツによって表すが、人間に聞こえるのは低い方の限界で15から20ヘルツ。 高い音の限界で1万から2万ヘルツぐらいの範囲であるとございます。<笑>なんかいろいろありますけれども、まあ、平たく言うと、この空気の振動、音 の, この空気の振動が早ければ早いほど高い音と認識して、遅ければ遅いほど低い音と認識すると。そんな感じの話なわけですね。ちょっと試しに音を鳴らしてみましょうか。 iPhone アプリで周波数とかで検索してみたら、こんなアプリがあったので、ちょっと鳴らしてみましょう。プレイボタンを押すと、今 10Hz となっています。これは多分あの iPhone を再生できないですし、人が聞けない、聞き取れない範囲です。ちょっと上げて、400にしてみると、今400です。これは1秒間に400回振動している音。は<笑>やって感じですけれども、1秒間に400回振動している。波を繰り返している音になります。それで、これをまたブーッと上げていくと、 500, 600, 700, 800, 900. さらにどんどん行ってみましょうか。1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000みたいな感じで数字が上がっていくとどんどん音が高くなっていくのがわかるかと思います。なんかこのファミコンっぽいですよね。このなんかマッハライダーとか。 なんか思い出すよう な, なんかそういう懐かしいサンドですね。まあハライみなさんご存知でしょうか。知っていますかね。青いカセットのマッハライダーっというファミコンソフトがあったんですよ。真っ払いだ。懐かしいな。なんだっけ。<笑>そう、えー、その振動数が速ければ速いほど音が高いと。でそういう話になってくるわけです。それで、ちょっとこの学点によると、低い方の限界で15から20。高い方の限界で1番から 2万とあるんですけれども、こ れ, ちょっとこれはまあよしと し, して、これはちょっと広すぎねえかという気はちょっとします。まあ、普通は大体もう30くらいがもう限界だと思います。それで、上のほうは1万7000円前後という感じですかね。1万7000円前後は割と限界かなという感じです。それで、この張力というのはあ、これちょっと余談です。張力というのは消耗品なんですよ。消耗品です。 なので、うっとまあ、ちょっと年齢とともにどんどんど ん, どん こ, の聞こえる幅、過聴範囲が狭まっていきますし、あと、普段イヤホンとかヘッドホンとかで爆音を聴いている人たちは耳を痛めていることになるので、早い段階でこれがもうとグググッと狭くなっていきます。別に落とすわけではないんですけれども、普段から爆音で音を聴いている、音楽を聴いているという方はちょっくら気をつけてくださいませ。そんな、ね、1年、2年でいきなり衰えるわけではないんですけれども、まあ、20年、30年のスパンで見ると、 人よりも早く聴力を失ってしまうというか、痛めてしまうので、ちょっくら気をつけていただけると嬉しいなという感じです。まあ、なので、普通にこう病院でこのオリャーと生まれた瞬間が一番耳が新品だから一番聞こえる範囲が広いんですけれども、ちょっと年齢とともに特に高いほうがどんど ん, どんどん聞こえなくなっていくという感じです。それで、1万8000とか2万とかを超えてくると人にはもう聞こえなくって、まあ、いわゆるコウモ リ, さんコウモリとかが・ 使っているような超音波の話になってくるわけですね。その辺は音楽と全く関係ないので、ちょっくらすっ飛ばしましょう。そんな感じで、高さは波の速さによって変わる。音程が変わるということでございます。覚えておいてくださいませ。はい、次、強さ。読んでみます。<笑>振動のエネルギーの代償とそれの周囲の伝達の程度によって定まる。それらは音源の大きさ、形状、振り幅。 振動の方向などによって左右される。また、聴く人にとっての大きさとは音源との距離、歩行、周囲の状況、振動数、音質などによって変化するということですが、これをすごく平たく言うと、あのー、この空気の振動、音というのは途中で減衰していくわけですよ。どこかで消え て, く消えてしまうわけです。滝沢が 公園に行きました、と。滝沢は公園に来ました。イエーイある 晴, あれた晴れた日に公園に来ました。やったぜすげえ気分爽快だ。それで、ここで滝沢がいつもの、あどうしようかな。なか帽子かぶせておこう。帽子かぶせときましょうか。あでも、今日キャップキャップだな、まっ、あ、いっか。<笑><笑>こんな感じで滝沢がいました。それで、こう滝沢は、みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢ですといつもセリフを言ったとします。それで、この口か ら, こう は, しらはせられた振動は、そのババババブブッと。 まあこう行くわけなんですけども、やっぱり途中でどんどん弱くなっていってある程度のところで聞こえなくなってしまうわけなんですよ。で、皆さんがもしここにいたら、ええー、僕の滝沢ビームは届かないわけです。で、皆さんがもしこの辺にいたならば、ちょっと聞こえるんです。でも波が小さすぎて皆さんこんにちはのこの音とかが聞こえなくて、ややややこしいって聞こえる。かも。 わからない。ちょっと波が小さすぎると。それで、これがある程度近くなってきて、この辺になってくるとすごくちょうどよく聞こえるということになるわけです。それで、これがまたさらに近くなって、この辺にいたりとかすると地形よという話でちょっくら声がでかいということになってくるわけなんですけれども、この波が、ね、そのある程度大きくないと物は聞こえ喋り声の場合ははっきりと近くできない。認知できないということに な, ればなります。 それで、この波の大きさ自体は楽器によって人の声、うんと人によってどんな波を発するかはちょっと違ったりとかするんですが、こういう強さ、波の大きさという要素もあります。それでもっと言うと、あの部屋の大きさとかその壁の材質とか、壁が 布, で布なのか、それとも木なのか、鉄なのか、それとも壁がないのか、もう部屋なのか、もうすごい東京ドームみたいな、ね、すげえでっかいドームなのかによってもやっぱり聞こえ方が変わってくるんですが、まあ、それはまた今度の話にしましょう。 そんな感じで波の強さというものがあるよということは覚えておいてください。はい、次、音質を読んでみます。<笑>振動の様相によって定まる。それには波形、および波形や振り幅などの時間的変化が複雑に関係する。波形は通常、バイオの含まれ方によって決まるが、電子装置などによる人工音などにおいては例外もあるとございますが、これ平たく言うとその波の形です。波の形。 普通の声とか、普通の楽器の音というのは、だいたいこういう緩やかなカーブを描いております。でも、電子楽器とか見たく、これ大 げ, は大げさではなく、シンシサイザーとかでこういう波の音を出すことができるんですよ。こういうカクカクした波だったりとか、三角波と呼ばれるこういうものだったりとか、ノコギリ波かな、これは。ちょっとこの辺の名前はよくわからないんですが。 こんな感じでいろんな形の波を作ることができるんです。それで、この波の形が自 然, で自然であればあるほど僕らの耳には耳なじみの良い、なんか心地よい音として認知をできるわけなんですけれども、カクカクしているものに関してはやっぱり電子的な違和感を感じます。まあ、現代においては、ね、この音、すごいも聞き慣れた音なので、別にそんな今更、うわぁ、この音は聞きたくないというほど違和感を感じないとは思うんですけれども、まあ、聞き比べるとわかるかと思います。この形によって、 聞こえ方というのは変わってくると。楽音というものは変わってくる。まあ、そんな感じです。どうでしたでしょうか。とりあえず、楽音の3要素ということで、高さ、えー、つまり速さですね。この波の速さです。でそして波の強さ、大きさ。あるときは大きいかもしれませんし、あるときは小さいかもしれない。まあ、そんな要素がある。それで、音質はこの形という感じです。この音の波というものに関してはこんな感じでいろんな要素があるよという話でございました。はい。何かご質問はございますか ここまで何かわからないことはありますでしょうか。はい。では、特になさそうなので、えー、次に参りたいと思います、えー。最後、倍音に関してです。倍音。まあ、倍音って杉力きますよね、倍音。倍音って何なのかって話ですよ、本当にもう。倍音って何だ倍音とはちょっと読んでみます。たぶん訳がわからないと思います。行きますよ、うん。1、倍音とは・・・ 弦楽器や管楽器を演奏するとき、目的の高さの音が得られると同時に、その整数倍の振動数の音が自然に発生する。例えば、100Hz の音をそうすると、200、300、400、500の音も付随して生ずるのである。この場合、本来の 100Hz の音を気温といい、それ以外のものを倍音と呼ぶ。倍音はその倍数に従って、第2倍音とか第8倍音などと名付ける。倍音の発生する理由は、その状態の詳細については省略する。 ということでございます。以上。えー、バイオの話に行きましょう。バイオっ と, ちょっと本当にこれにバイオが発生する仕組みとかに、ね、すごいややこしい科学的な、物理的な話になるので、ちょっとこれは本当に省略をします。ただ、イメージをしてみてください。イメージをしてみてください。ある1本のロープがありました。それで、これをこうベーンと指で弾いてこう鳴らしましたと。それで、この指でこうベーンと鳴らしたときに、1秒間に110回。 振動する 110Hz の音が出たとします。<笑> 110Hz。なるほどね、なるほどね。それで、倍音というのは、この真ん中のところに軽く指を添えて、この糸をバンっとやると、倍音だけ取り出すことができるんです。ここはちょうど半分に値するので、もしここに人差し指とかを軽く触れた状態でこの糸をバンっとやると、 第1倍音だけを取り出すことができると。それで、ここはもちろん当たり前ですけれども、この半分のところなので、220Hz の音が出ます。それで、第3倍音はこの3分の1のところですね、えーと第。第1倍音はここで振動するのに対して、第2倍音は3分の1。3分の1ってむずいな、これ。3分の1ぐらいのところで。 振動するわけです。まあ、仮にこの辺としましょう。この辺です。ここは 330Hz が出てくる第2倍音。こっちが第1倍音。こっちが第2倍音です。それで、さらにまた細かくやっていくとすると、ちょっとこれは大変だな。えー、と4分割のところに存在する 440Hz の第3倍音。 それで、もうちょっと行くと、まあ、なんかどっかしらにその、ね、あの 550Hz の第4倍音があって、もうちょっと行くと 660Hz の第5倍音があって、みたいな感じで。まあ、これがずっと永遠に続いていくわけですよ。この糸をバーンと鳴らすと、この振動の音、この振動の音、この振動の音、この振動の音という感じでいろんな音がわけでついてくるわけでございます。わけわかんないですよね。どういうことだという話ですよ、本当に。では、ちょっとここらで実験をしてみたと思います。実験をしてみましょう。イいーイ 最後は楽しい実験だぜイエーイ、えー、ギターを用意してください。エレキギターでもいいです。アコギでもいいです。普通にエレキギターの生音でもいいです。アンプをつながなくていいです。5弦の音をまずボーンと鳴らしてみてください。ボーン。ボーンと。これ、110Hz の音です。低いラの音。110Hz の音です。それで、ここから倍音だけ取り出していってみましょう。さっき言ったこの 220Hz のところ。 ここはギターで言えばちょうど半分12フレットの位置にあたりします。なんで12フレットに相手指を置いて五弦を分と弾けばこんな感じ220ヘルツの音がなるはずです。で次第二バイオに関しては7フレット音、えー、と2の音ですねララ。7フレットで 第2倍音が鳴ります。わ、まあ、かりやすく言うと、ここがその3分の1の場所なわけですよね。ここと、ここと、こことっていう感じでちょうど3等分の1になっているわけです。それで、その次、第3倍音に関しては5フレットです。5フレット。それで、その次、第4倍音に関しては4フレットです。こんな音。ほ、え、い、ー、ほいほいほい。4フレット。 それで、もうちょっと行きましょうか。3フレット。こんな感じで第5倍音も鳴らすことができると。3フレット。それで、もうちょっといけるんですけれども、これが第1倍音、第2倍音。3、4、5。もちょっとこの辺に限界という感じですね。こんな感じでハーモニクスを使うことで倍音成分だけを取り出すことができます。実験に。 いきます。ここからが最後の本番でございます。<笑>気温の音、元の音、5弦開放のラの音、110Hz の音を鳴らすと、この音が全部鳴っています。この音を鳴らすと、こ れ, これもこれもこれもこれもこれも鳴るんです。ラとかミとかに関しては、この気温に調和してしまうので、すごく聞きにくいんですけれども、この第4倍音の土砂糖の音、これ。<笑> この音は耳を澄ませて聴くと、しっかり聴くことができます。ちょっとやってみましょうか。語源をボンと鳴らして、このドシャープの音、これを探してください。この音、聴きますよ。 どうでしたでししたょうか。皆さんのギターでは聞こえましたか本当に耳をすっげー近づけて、よーく聞かないと聞けないです。それで、この耳を当てる場所、いろいろ変えたりとかしたほうが探しやすいです。本当にもう目を閉じて、めっちゃ集中して、耳を澄まして、よーく聞いてみてくださいませ。そうすると、このボヨーンという音の奥にこいつがいます。こいつ。 しばらく鳴らして出てくるときもあれば、最初のほうにひょっこり出てきて、すぐ消えるときもあったりとかして、これは楽器によりけりなんですけれども、どっかしらで土砂風のとが聞こえるはずです。これが聞こえたら、もう今日はグッドジョブ、よくやったぜ、お前は頑張ったぜという感じで終わりにしたいと思います。<笑><笑>そんな感じで、倍音、どうでしたでしょうか。土砂風のと聞こえましたでしょうか。うーまあ、これがその倍音というやつなわけでございます。よく 楽器によって、倍音が豊かとか、倍音がないとか、倍音があるとかという話を耳にしたことあると思うんですけれども、この辺の音がどのくらい出ているかという話なわけです。もちろん、第1倍音とか第2倍音とかそんな細かいクリアしないですよ。もうざっくりと、この倍音たちがしっかりと出ているかどうかということを言っているわけです。倍音が豊かというのは。面白いもので、その作りが良いギターというのは、この倍音が本当に豊かです。すっげー出ているんです。 それで、その倍音が出まくっていて、いろんな音が出ていて、それが不協和音になるかというと、そういうわけではなくて、音そのもの、楽器そのものの不協和さ、なんかこの奥深さといいますか、その豊かさにつながるわけですよ。逆に、作りがあんまりよろしくなくて、倍音が出ていないギターというのは、本当にもう弦だけのベチベチな、もう薄っぺらい音がしてしまうんです。まあ、この辺は好みもある程度あるんですけれども、誰が聴いても倍音豊かなほうがいい音だと感じるはず。 だと信じているだけかもしれないが、でも、きっとそうですかね。わからないですけれども<笑>、まあ、バイオンは気づかないかもしれませんが、作りが良いギターというのは、この辺のバイオンがすごいバーっと十分にしっかりと引き出されていて、音がふくよかに聞こえて、まろやかに聞こえて、優しい音に聞こえると、ね。そんな仕組みになっているわけです。なので、まあ、これから。あのー 中古楽器とかの説明書きとかでバイオが豊かと書いてあったりとかして、バイオって何だろうかって今まで思っていたかもしれないですけれども、これで説明がつくようになったはずです。普通に5弦をボンと鳴らすだけでも、こんだけいろんな音が出ているんだぞと。でちょっと試しにその5弦をボンと弾いてみろと。どっかしらでこの4フレットハーモニクスンのドシャープの音が聞こえるはずだと。それで、いいギターの場合はバイオンがしっかり出ているから、ドシャープの音がはっきりと聞こえるかもしれない。まあ、聞こえるかもしれないし、聞こえないかもしれません。ちょっとそれは なん と, とも言えないですあの。普通に湿度とかも関係してくるかもしれないから、必ず聞こえるとは言いにくいんですが、まあ、聞こえてくるかもしれません。まあ、本当にもしちょっと今日<咳>、今聞こえなくても明日試してみてください。でそれが駄目だったらまた1週間後とか、もしくは別の楽器とかで試してみてください。必ずこの辺の音は聞こえるはずです。もしかしたらここは聞こえたりするかもしれませんけどそれはそれで実験成功ということで、えー、こんな感じでバイオの話をさせていただきました。 発生する仕組みに関してはないか、長この動画。<笑>発生する仕組みに関しては、ちょっと、まあ、割愛させていただきますが、こういった倍音というものが存在していて、こういう仕組みで倍音だけを取り出すことができるよと。そんな遊びを覚えていただけるとうれしいなという感じでございます。はい、本日は以上でございます。えー、次回は、十二平均率と重線率純正率というものをお話しさせていただこうかと思います。僕らが・・ 現代において普段耳にする音楽っていうのはまあもうほぼ9割9分12平均率というものについて基づいて音階を決められた音楽ですでもこれが話が遡って1000年とか前になってくると純正率というもので音階を決めてた時代があるんですでもちょっとそれだと都合が悪くて現代においては純正率はもうほぼ使われなくてもう普段耳にする音楽は12平均率に基づいて作られた音階の音楽 です。その辺の話を直感させていただこうかと思います。純正率は何だ十二平均率は何だそれぞれのメリット、デメリットとは何だなぜ現代において純正率は 使, えなくな使われなくなったのかそんな話をさせていただこうと思いますので、楽しみにしておいてくださいませ。たぶん次回もすごい長い、えー。それではまた次回お楽しみに<笑>違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。ハハハハハハハッ。